香港の大規模な抗議活動で12日午後議会にあたる立法会になだれ込もうとした若者たちと警官隊が衝突し少なくとも22人がけがをしました若者たちはバリケードの鉄柵を突破しその際武装した警察官に石や傘を投げるなどしましたこれに対し警察はまず催涙スプレーで参加者たちを排除しようとしました そして次には催涙ナス、ゴム弾、発煙弾を使い、占拠された中心部の道路の一部から若者らを強制排除しましたしかし、若者たちは、携わるのを拒否し、マスク、ゴーグルをつけ、 傘を使って抵抗を続けました香港警察トップのロ・イソー局長は実力行使を正当化しました事態はエスカレートしているとし若者たちの行為を暴動と呼びました深刻な事態に直面し暴徒たちが警察に向かって挑んでくるのを止めるためにやむなく実力交渉をせざるを得ないのです 市民の皆さんはアドミラルティ地区には行かないでくださいまたボートたちの無責任な行動を非難します意見を表明するのは構いませんが私の同僚や無関係な方など他の人を傷つけることはあってはならないのです 混乱の中、参加者が負傷しました。警察は工事をやめて解散しなければ、実力行使に出ると警告しました。しかしある参加者は、警察は警告なく実力行使したと話しました。 私が警官隊の前に立っていたときそこにはバリケードや障害物はありませんでしたそこで一部の参加者が身を守るためにバリケードを移動させたんですところが警察は警告せず銃を使い始めました私は右目をやられて今も出血しています何が起きたのかどんな銃が使われたのか分かりまませせん。ん。かももしれません金属でではないです。今何も見えません 一方、12日夕方、香港政府トップの林鄭月賀行政長官は、香港の放送局、TVB とのインタビューで、大規模な抗議活動について語りました。私は香港のために個人的に犠牲を払った、香港を売り渡したのではないと、感情を抑えきれず、涙を流す場面もありました、また、大勢の若者が抗議に参加していることを懸念するが、条例改正案は撤回されないと強調しました。